頼む俺をかくまってくれどうしたのですかエレキ伯爵。ジャワイの店で何かあったんすか店は関係ない個人的な事情でイノケンから連絡がありましたよあなたの姿が見当たらないで何でもジャワイにエレキ伯爵を訪ねてきた人がいたそうでどうせ行くあてもないだろうとここの場所を教えたそうですかなんてことをしやがる、ま ジャワイ店よりこちらの方が忙しいですからね手伝ってもらえるならやっぱり失礼しましたオンジャックもうおしまいで私から逃げよう っ, ってそうはいきませんよジャックエレキテル家の事情 前私のペットの調子が悪くてレッドくんに見てもらったんだけどなんだかよくわかんないけどう子さんのペットのデータを俺のに移動させたらこうなっちゃったんだよくわかんないって大丈夫なのパパに聞いたらペット内の重化データを処理する回路とアクアマンのデータが融合してこうなったんじゃないかってアクアマンの力を持ったファルザービーストか強そうだねやっ でもないピューン、ロックマンエルタドラッグミッション あのおばさん誰、誰エレキ伯爵の奥さんですよえエレキ伯爵って結婚してたの忘れたとは言わせませんわよジャンク私の類いなるなる放電体質に惚れて言い寄ってきたのはどなたでしたかしら体質なんだすげえあの日<笑><笑><笑> あ, あ, あ, あ 素敵だアン、君の輝きの前では1億アンペアの電流もかすむ君こそ僕のエンジェルあでも私には親が決めた稲ナがいて私にとってあなたは住む世界の違う人君のいない世界なんて考えられないよエルキテル家の名にかけて僕が君を幸せにしてみせるアン <笑><笑>あの時、私に何の不自由もない生活を保証すると誓いましたわよねあの誓いは何でしたのいや、そのそのためなどんなことでもしてみせると<笑>ワールド3で変えなくとびりを見せてくれたあなたはどこへ行ってしまったの偉いなにも程がありますわ お前は贅沢しすぎだ。俺が必死で稼いだ金を湯水のように使いやがって。まあ、あの程度のはした金で、私が満足するとでも。俺はあれで老後三十年はゆったり暮らすつもりだったんだ。大体なんだ、七年もかけて世界を七周半回るよ、こうって。あなたのせいで三周しか回ってません。師、う、匠、ん、止めなくていいんすか。これぞ夫婦喧嘩。我々には入り込めない世界。夫婦喧嘩。 近寄らないのが基地ですくばらくばら。エレキテル家の資産管理はエレキマンに任せてあるんでしたわね。今後のことはエレキマンを通して話し合いましょう。ね、ちょっと待て伯爵家の名誉も誇りも捨てたあなたに用はありませんわ待ってくれおばさん何エレキマンはまあ一番にはなくてはならない大切な仲間なんです。お願いです。エレキマンを返してください お前たちエレキ伯爵はともかく、エレキマンだけはオージさんチョペル・ブロークンハットお願いしますそうじゃあ私とネットバトルで勝てたら、考え直してもよくってよ。本当ですかよっしゃ話の分かるおばあさんだぜラグインエレキマントランスミッションラグインザッツマントランスミッションラグイントバホークマントランスミッション ひでかし腕が鳴るぜ、うん、ああもうひどい目にあったよ何言ってるの元はといえば悪いのはネットでしょすごい威力だったねアクアビストの攻撃技だろ最強の水属性ナビって感じ調子に乗らないネットテカオウどうしたんだよすぐに来てくれ魔が一番の危機なんだガッツ のエレキマンにかなうものなどいるわわけありませんわエレキマンってこんなに強かったっけナビの力を極限まで出していますね。アンには逆らえないのさ。俺もエレキマンも。悲しい生き物ですな。男というものは。何冷戦に解説してんですかなんとかしてくださいよじゃーんカレーのためならたとえ火の中水の中カレー王子光ネット参上だぜおおネット敵はエレキマンとエレキ伯爵の奥さんだぜえ エレキアクの奥さんいいから、早くマグロチ、ブレイムソード、スロット 1! エレキマン、どうしてすまん、ロックマン。俺は奥様には逆らえない。お前を倒すのが、今の俺の使命セットロッド グーうう強い俺の知っているエレキマンと全然違うあの雷攻撃をなんとかしなきゃよしリンゴベッドを貸してトマホークマンは戦えないぜ大丈夫電気には木6番トマホークビーストだネットくん グマンはトクマザー救助 現代ネット本気で行かなきゃエレキマンは倒せないぜなんか性格変わってるし エレキテルケに大々伝わる一品が何だろう大きなお屋敷のミトリ図だねこれは俺の実家エレキテルケの図面じゃないくどうしてギターの中にあなたの家のミトリ図が入っていますのまさか間違いありませんこの図面はエレキテルケの隠し財産のありかを示すものですえー 次回